Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。Genesis ビデオジョッキーのミスミです。えー、今回も CrewTube with Partner として、カスタマーエクスペリエンスの分野でのトップ企業のリーダーをゲストクルーに迎え、各社が考えるそれぞれの CX、EX、DX の形や提供サービスへの内なる思いをお伝えしていただきたいと思います。えー、ここからは、Genesis のパートナーアライアンス営業本部の 水野が進めてまいります。水野さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。パートナーアライアンス営業本部で、国内外のテクノロジーパートナー様の担当をしてます、水野です。国内外のパートナー様と一緒に進めるクルーチューブも、これで3回目となりました。今回ご登壇いただくクルーは、オートメーションエニウェアジャパン株式会社の結城清社長です。 オートメーションエニアさんは、クラウドネイティブかつウェブベースのインテリジェントオートメーションソリューションのマーケットリーダーとして RPA 業界を牽引していらっしゃいます。弊社が提供しているマーケットプレイスアップファンドリーにも掲載されておりまして、オートメーションエ n ア n y w h e r e for Genesis という名前なんですけれども、ジェネシスクラウドとの連携による問い合わせ対応中や対応処理後のですね、えー、に か, かかっていた時間を 自動化したりですとか、効率的で洗練されたオペレーションを実現することができます。ここからは、弊社代表のポール・リッチー と, ともに、ゆいさんへのインタビュー形式で進行し、RPA を使ったプロセス自動化について、いろいろとお伺いしてまいりたいと思います。ゆいさん、ポールさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、改めまして、皆さん、えー、ジェネシスのポールです。えー、ゆいさん、 クルーチューブ、ようこそです。あの、ご、本当にご参加ありがとうございます。あの、今、えー、水野から話を言いました通り、ゆいさんとは、もう、あの、アッパーのリパートナーとして非常に、えー、仲良くさせていただいておりまして、まあ、自分自身、えー、RPA に関してまだまだ素人なので、えー、今日、このね、クルーチューブをきっかけに、えー、皆さんで、えー、勉強をしていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。あの、早速ですけれど、あの、もうズバリ。 RPA でできることって何でしょうかっていうところはおそらく皆さん、えー、すごく興味持ってらっしゃると思うんですけれど、あのー、ま、視聴者の皆さんがやっぱりロボットが人間の代わりになるというところが、まあ、効率とかいろんなこう利点が出てくると思うんですけれど、実際にあの、どこまでそのロボットが、いわゆる人間の作業ができるかというところを、ぜひあの会社のご紹介も兼ねて教えていただければと思いますので、ゆいさん、お願いします。はい、えー、ありがとうございます。 え、オートメーションエニアのユイでございます。あの、本日はですね、このクルーチューブにお招きいただきましてありがとうございます。あの、まあ、実は非常に楽しみにしておりました。<笑>あの、ジニスのですね、このクルーチューブをご視聴いただいている皆様にはですね、え、あまりこの馴染みがないかも、ない会社かもしれないんですが、あの、簡単にですね、紹介させていただきたいと思います。あの、オートメーションエニアはですね、 あの、私は世界最大の人材会社っていう言い方させていただいております。え、これ、ただしですね、あの、生, 生身の人間じゃなくてですね、えっ、ー、と、オートメーションエニアの、えー、ソフトウェアで作られた、えー、デジタルワーカー。このデジタルワーカーが、えー、動いている、そういった会社でございます。で、現在ですね、あの、世界中で540万の、えっ、ー、と、オートメーションエニア製のですね、えー、デジタルワーカーが え、世界中の5000以上のですね、え、企業で稼働してるんですよね。で、あの RPA っていうのはですね、まあロボティックプロセスオートメーションの略なんですが、まあ簡単に言えばですね、え、単一のアプリケーション、あの s a a s とかですね、まあ Web アプリとか、もう Excel とか、まあア u t l o o k とか、まあ全てのね、アプリケーションの、えっとデータ抽出とかですね、まあデータの入力とかアップロードとか、 あの、またですね、ま、複数のシステムをまたぐ、まあ、そういった繰り返しのタスクとかですね、え、業務オペレーション、まあ、こういったものの実行するように設計されたソウェアロボットのことです。で、実際にですね、この、あの、カクカクあの、ロボットが動くわけではなくてですね、あの、あたかも、え、人が、え、オペレーションしているように、まあ、勝手にですね、 まあ無人でキーボードとかマウスで処理とか動作がするので、まあまるでロボットのようだっていうことで、ロボティックプロセスオートメーション、まあ RPL っていうふうに呼ばれているんですね。で、あの、この5年、まあ直近5年ぐらいですかね、は、まあ企業はもう積極的にこのデジタルトランスフォーメーションに取り組んできたと思うんですが、あの、まあ世の中ですね、人口減とか、まああの、景気減速もこれからまた、あの、 フォーカスされがちになってくると思いますし、またこの2年はですね、あのコロナで、あの在宅にもなってですね、もうオ フ, ィスオフィスに来れない時代で、もうこれからハイブリッド前提の働き方、まあこういったこととなってですね、あのワークフォーストランスフォーメーション、まあこんな時代がこれからやってこようとしています。で、そしてですね、まあ今までは、まあどちらかというと人事とか、まあ経理とか財務といったですね、このバックオフィスを中心に、 エンタープライズ企業はですね、RPA による自動化に取り組んできていた、きたわけなんですが、あの今注目されているのはですね、この複数の人とかですね、複数の組織にわたってですね、このインタラクティブなプロセスの自動化を、このフロントオフィス業務に適応して、このカスタマーエクスペリエンスの向上とかですね、あの、このコンプライアンスの確保、まあ、こういったところの活用に広がりつつあると。 まあ、これがまさしく、え、ジェネシスさんと、え、タッグを組もうという流れになった、あの、きっかけなんですよね。で、あの、まあ、オートメーションエリアの強みは、何かっていうところなんですが、あの、これ実際には、ま、2019年にですね、え、これ業界で初めて、え、唯一のウェブベースのクラウドネイティブな RPA ア t サービ service っていう、まあ、こういったものをリリースしたんですね。で、これ、もうブラウザのみですぐにノーコードで、 え、ボットを開発してで、お客様はですね、このインフラを所有せずに、セキュアに、クラウドで管理、実行できるように、まあ、そういう意味になったわけなんですね。で、このクラウドの RPA の世界では実はですね、54% ほどのシェアをいただいております。で、もちろんですね、お客様はオンプレも同様に使うことができるんですが、これ日本でもですね、まあ、データセンターを所有してですね、あの、実は昨年契約いただいた日本のお客様の 90% 以上ですね95。95% に近いんですが、実はクラウドを利用されています。こういったことも伴って、実は非常にいいジェネシスクラウドと相性も良くてですね。会社のカルチャーも話していると、非常に似通ってるっていうこと で, ですね。バイキ統合した。こんなわけなんですよね。はい、ありがとうございます。いや、ユイさんありがとうございます。もうまさにね、今お話しした、あのー、内容を聞いてて、おっしゃるように、あのー、この 常にこう変化している。特に日本のマーケットに対して、まあ人材の有効活用。えー、シンプルさ、ノーコード。そしてやはりそれを適用していって活用するクラウド。まあこういうところすごくジェネシスと、あの、オートメーシエンュー屋さんが、あの、やっぱり同じ方向を考えてやってるというところで、えー、まして、あの、 すでにもバックオフィスでしっかり実績を残しているところから、その成功例を、今、結いさんがおっしゃったようにカスタマーエクスペリエンスの方に持ってきて、あの、まあ、ジェネシスが、まあ、我々のビジョンとして当然、やっぱり人の温かみをお客さんに対して人間が対応していく。そうなってくると、まあ、 あの、自動化できるところは自動化させて、えー、できる限り、あの、最高のカスタマーエクスペリエンスを提供できるように、えー、こういうようなソリューションと連携することが、あの、最強のカスタマーエクスペリエンスを作るんじゃないかなと考えておりますんで、あの、そういった意味で、えー、これから、おそらく、あの、確か水野の方で、えー、どういうような、あの、世界が、えー、広げられるかというところも、あの、オートメーションイルミさんとお話しされてると思うんですけど、水野さん。 はい、そうですね。あの、私は昨年、あの、オートメーションアニメ屋さんと契約を締結させて以来ですね、ずっと日本の皆さんと会話をしてきましたし、先ほどのゆいさんからのご説明の通りですね、デジタルワーカーっていうのはすごいわかりやすいコンセプトだなとは思いました。ただ、一方でですね、やっぱり現場のお客様ですとか、営業から てているフィードバックとしてはどうしても、あの、コンタクトセンターの皆様にとっては、まだまだ RPA という存在が分かりにくいとか、イメージがわかないというお声があったんですね。なので、その点をですね、率直に、オートメーションエニアの皆様にご相談したところですね、うん、オートメーションエニア4ジェネシスのですね、デモ動画をですね、本当にささっと、 サクッと作っていただいたんですね。で、これがとってもわかりやすいユースケースなので、あの、普段の営業活動でも使わせていただいているんですけれども、ぜひ、このクルチューブをご覧の皆様にもご紹介いただきたいなと思ってるんですが、ユイさんいかがでしょうかあはい、もちろんです。あのー、ありがとうございます。まあ、このようにですね、まあ、お客様のユースケースに合わせてサクッと、えー、作れるところがですね、まあ、大きな利点なんですね。ちょっとじゃあ私の方でですね、 その、せっかくなので、えー、デモ動画2、3分ぐらいなんですが、あの、長させていただきたいと思います。はい。はい、えっ、ー、と、こちらがですね、えっ、ー、と、オートメーションユニアとジェネシスのですね、えー、連携のデモビデオになります。はい。えっ、ー、と、オペレーターとお客様とのやりとりです。これ、あの、お客様から今、コールが入ったところですね。で、このユースケースはですね、えっ、ー、と、配送に関するユースケースとなります。 この電子の画面に様々なシステムが、あのーえー、表示されているとこですね。そして、えっ、ー、と、連絡がお客様からあって、えー、問い合わせが受けると。で、一部ですね、あの、お客様の商品が配送されていないと。まあ、そういった、あの、ユースケースです。そして、オペレーターの方がですね、えー、この内容を確認しているところです。ここの画面からオートメーションエリアの、このロゴに入ってるですね、えー、デジタルワークをキックすると、様々なボットがこれ、えー、作られているんですが、 ここで配送状況確認のデジタルワーカーを呼び出します。で、そうするとですね、裏で、このお客様の配送情報、あの配送商品のですね、情報をですね、ボットで呼び出してきて、SAP とかクラクルの情報からですね、取ってきています。まあ、こういった画面もですね、プロセスとして簡単にローコードで作ることができるんですね。はい。で、えっ、ー、と、ちょうどですね、ここで えー、まあ、再配送したい商品を聞いて、で、そこから商品番号を入れて、まあ、お客様が、えー、望むですね、えー、配送予定日をここで、えー、入力すると、まあ。それだけなんですよね。で、そして、まあ送しあの、送信ボタンを押すと、えー、ボットが走って、まあ、様々な処理をしていくと。まあ、こういったコール中の、えー、デジタルワーカー、ボットを使った、えー、自動化の処理となります。で、その後ですね、 あの、まあ、コールが終わった後に、アフターコールワークとして、実はオペレーターさんっていうのはですね、様々なシステムを立ち上げて、入力業務をしたりですね、えっ、ー、と、メール等をお客様に返したり、アンケートを取ったりですね、まあ、そんなことをするわけなんですが、そういった部分も、こういったデジタルワーカーを使って、処理をしていくと。まあ、そんな、あの、ユースケースの画面になっています。で、裏でこれ CRM の方にですね、 え、情報を入力したりですね、アンケートとメールを送信するのも実はボットが裏でしていると。で、その間にもオペレーターさんは次のお客様とコールをしていると。その結果ですね、まあ、一般的なこういったコンタクトセンターでの KPI ということで、こういった平均の処理時間をですね、下げることによって、ロボットで自動化した結果、対応数を上げて一人あたりのですね、対応コース、あの、コールをですね、増やしていくと。 まあ、そういったあのユースケースになります。まあ、結果、お客様はですね、えー、こういった保留の時間もなくしてですね、ストレスフリーなあの環境を作って、まあ、オペレーターもですね、お客様に集中すると。えー、そういった、あのーまあ、簡単ですが、あのデモでございます。You さんありがとうございました。もうまさにね、あの我々、まあ コールセンター、コンタクトセンターの領域の中で、ジェネシスとして、こう、エクスペリエンスサービスという言葉を出してきてるんですよね。で、どうしてもそのエクスペリエンスサービスというのは、えー、CX にこう100、100% こうし、集中してるように、こう、理解がちなんですけれど、あの、良い、こう、エクスペリエンスを提供するためには、当然、えっ、ー、と、従業員、 の体験も良くしていかないといけないですし、まあ、今のビデオをご覧になった皆さんもあの感じたかと思うんですけど、まあ、もちろんボリュームの大きいコールセンターになれば、ね、すごくあの有効なものになってくると思うんですけど、EX という観点で、あのオペレーターさん、エージェントさんのワークを効率化していくっていう意味合いで、本当にセンターの規模を関係なく、あのこのオートエメーションエニウェアさん、まあ、このロボットをあの適切な業務に使うことによって、 ex にもつながってきますし、最終的にその ex が高ければ、顧客満足度の向上にもつながってくるソリューションだとすごく、あの、わかりやすいビデオであったなと思っております。あの、実際その、まあ、オートメーションエニオさん、我々昨年ぐらいからね、あの、お付き合いさせていただいていて、どんどんこのクラウドの、あの、需要が増えてきている中、ユ、う、イ、ん、さんから見て、すでにこう、えーうん オートメーションエニウェーアのお客さん、またはこれから採用するお客さんに対して、どういうような、えー、エクスペリエンスって言いますかね。あの、CX という観点で、えー、A さんの、ユ、え、イ、ー、さんの考えをぜひお聞きしたいと思いますけど、いかがでしょうか。はい。そうですね。あの、非常に大事なポイントかなと思います。で、あの、私、まあ、私自身はですね、やっぱりいいですね。あの、これからももっとそうなると思うんですが、あの、時間。 その時間っていうものをが非常に重要になってくると思うんですね。まあ時間が存在して、まあ、あらゆることが可能になってくると思っています、うん。で、時間がですね、あの、与えられるっていうことはですね、あの、私も、やっぱり毎日奇跡が起こってるようなものと思ってるんですね。まあ、どういうことかなんですが、ちょっと皆さん想像してもらいたい部分なんですが、あの、例えば朝目が覚めますよね。あの、すると不思議なことにですね、えー、皆さんのお財布に まっさらな24時間っていうものがぎっしり詰まってるんですね。で、えー、それがあの、皆さんのものであって、えー、実は貴重な財産であって、えー、実はこれみんな平等に与えられた特権なんですよね。でさらに明日になれば、あの、また皆さんの財布にまっさらな24時間っていうのが入ってくるんですよね。で、一方ですね、これ使わなかったら、えー、これって毎日失われていくんですよね。で、 これあの仕事でですね、まあお客様のためでもなくて、社内のチーム、他のチームのためでもなくてですね、で、まあ無駄でその価値を生み出さない、まあそういうタスクとかですね、実はプロセスとかに時間を費やしていたらこれダメなんですよね。で、あの私はこのテクノロジーっていうのはですね、企業の皆さんとか、えー、皆さんがですね、有効に使えるような時間を生み出して、 で、えっと、まあ、従業員のですね、EX であったり、まあ、その先の CX っていうのを、ま、高められるように、ま、貢献したいっていうのを、え、本当に思っています。で、この生産性を高める、ためにですね、このオートメーションのマインドとか、え、カルチャーっていうのを醸成していくっていうことが非常に、まあ、我々の、ま、会社とか、あの、製品っていうのも、えっと、貢献していきたいと思っています。で、例えばですね、さっきの、ま、デモ動画なんか分かりやすいんですが、 このアフターコールワークでですね、1分、1分の削減っていうのをできたらどうでしょう。例えば30人のコンタクトセンターの席数でですね、アフターコールワークで1分削減できたとしたらですね、これ週で、例えばこれも60回の処理件数を1人こなしている場合ですね、週に1人当たり1時間、まあ、60分なんで1時間の削減なんですねで。たかがこれ1時間かもしれないんですが、 30, 30人の場合、年間で言うと52週なので、これ計算すると1560時間を生み出すんですよね。<笑>そうすると、企業、そういったものをどんどんどんどん重ねていくと、企業というのはシャープで筋肉質になってですね、収益が間違いなく上がっていくと思うんですね。あの、まあ私個人的にも非常にイラチでですね、あの、無駄なこととか非、非効率とか非生産性なこと大嫌いなんで、 あの、なんとかこういった、どんどんどんどん効率化していくっていうことが、あの、CX につながっていくんじゃないかなと、えー、思っています。いや、ありがとうございます。もう本当に素晴らしい、あの、世界を描いてるかと思いますし、もうまさに、あの、本当に共感できるというところは時間ですよね。もうよく、あの、日本ではいくら時間あってもというね、あの、ことがあるかと思いますけれど、<笑>あの、本当におっしゃるように、あの、我々消費者として、 いろんな、やっぱり、あの、便利という意味で、どんどんこの技術の進化に伴って、一消費者として持ってるツールがどんどん増えている中、企業が同じように、やはり従業員に対して、そういう、あの、便利さをしっかり与えることによって、まあ、いろんな意味で時間の効率化になってくるし、まあね、あの、労働4日とか、という話もありますけれど、そういう世界につながっていくために、やはりこういうような、あの、 最新の技術も含めて、えー、活用することが、まあ、私としてもぜひ、あの、いろんなお客さん、今日特に聞いていらっしゃるお客さんに問いかけていきたいなと思いますので、はい。その世界一緒に作れたらいいなと思います。はい。ちょっと私からもですね、あの、ポルさんに一つ質問したいなと思うんですが、はい。はい。あの先ほども出てた EX、えっ、ー、と、ジェネスさんのこの Experience as a Service、あの、非常にね、あの、い い, い、ね、あの、名前と思うんですがこの、 えっ、ー、と話題にもってこの EX に関してですね、えー、実際にジェネスさんの方でですね、えー、ソリューションみたいなものってあるんでしょうか。あの実はですね、あのさらにですね、この先オートメーションインアとですね、連携を深めていくために、このよ私もですね、勉強して理解しておきたいなと思っております。あ、ありがとうございます。少しおすみます。はい、あのまあ我々先ほどお話ししたように、エクスペリエンスアサービスという会社の大きなビジョンとして持っていて、それはあの。 企業が持ってるお客さんだけではなくて、当然従業員に対して、あの、同じような思いを持っていかないと、最終的にいい CX が作れないという話なんですけれど、まあ、そのエクスペリエンスサービスを実現するためにも、まさに我々、今日、あの、ビデオでもご紹介していただいた、えー、Genesis Cloud が、まあ、あの、主流の製品、主流のサービスとして出させていただいてるんですけど、それの一番の特徴としては、当然顧客対応するための、えー、ツールなどが、 あの、もうオールインワンで入ってるところもあるんですけれど、もう一方では、あの、エンプロイー、その従業員のためのツールも、えー、もう様々入っているんですよね。で、当然その効率化を上げていくための、まあ、いわゆるワークフォース、マネージメント、ワーク、えー、エンプロイーエンゲージメントっていう観点のツールもあるんですけど、やっぱり、あの、一歩先行って、その仕事も楽しくなるように、あまり馴染みがないと思うんですけど、ゲーミフィケーションという観点で、えー、従業員同士で、 ま あ, あの、いい意味で競い合ったり、えー、まあ、コラボレーションしていくようなツールがずっしり詰まっておりますので、まあ、こう、そういうツールをどんどんですね、あの、我々の客さんに活用することによって、かつ、オートメーションエニューアルのツールもこうねあの、一緒に使うことによる世界がどんどん変わってくると思っておりますので、あの、 いい CX の中心になるのは、やはり社員だというふうに思っておりますんで、はい。EX に対しても我々もどんどん、あの、前進していきたいなと思っております。ありがとうございます。そうですね。まあ EX と CX でやっぱりつながり、まあ断片的になるとどうしてもやっぱり、あの、お客様って不満の始まりになってくるので、いかにこれをつなげていって、まあ EX と CX を、あの、高めていくかっていうことが、まあ、両者にとっての共通が、 あの、何ですかね、チャレンジいいかなと思いますので、ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。あの、多分僕とユイさん、ずっとこのまま喋り続けていけるんではないかなと思うんですけど、やはりクルーチューブ、あの、なるべくこう、 コンパクトにね、あの、次もまた知りたいというのが、あの、一つの思いとしてありますけれど、えー、あっという間に時間が、あの、参りましたので、改めて今日、ゆいさんにいろんな話を聞かせていただきまして、そして CX の中にやっぱり RPA の可能性を皆さんに感じさせていただきましたことに対して、あの、お礼を申し上げたいと思います。またぜひですね、あの、2023年この中でいろんなイベントを AA さんと一緒にやらさせていただいて、その世界を皆さんにどんどん提供できるようにしていきたいと思いますんで、 よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。ユイさん、ポールさん、水野さん、ありがとうございました。皆さん、いかがでしたでしょうかオートメーションエミュニメアとェネシスの連携についてご興味のある方、え現在のオペレーションの自動化、効率化をご検討中の方は、ぜひえ、こちらの QR コードから弊社ウェブサイトまでお問い合わせください。それでは、次回のクルーチューブもお楽しみに。Thank you! See you next time!